今週の DVD ランキングです長者番付しかりテレビの視聴率しかり頑張った人は皆1位だと順位のない運動会を開く学校なども現れましたが頑張っても頑張っても向上することのない番付があったら8位から微動だにしなかった僕は9山崎さん今9位って言おうとしたよね前回も口には出さなかったけど完全に起きた体調ドヤ顔してたから神楽ちゃんも貞治も 前回より順位上がったのにどうせ組織票とか汚い力が働いてたんでしょ何もやってないのがダメなんだと思うそもそももっと人気上げたいとかグッズ出したいとか8位9位ってそんなに恥ずかしいことかなえ仮に俺たちが1位2位を取ったとしてそれで正解かいそしてその花を飾るためには土が踏み台が必要なんだよ俺たちは踏み台ナンバーワンになればいいんだよ山崎さんは 大人ですね山崎さんの人気順位が急激に下がっていく早くここから逃げろややつは投票結果を無理やり変えるつもり地に行きゃな1位の座だけは136位の山崎さん今頃になって人気投票結果を改変しようだなんてとにかくみんなに知らせなきゃ全員が標的だ<笑> 25位、サッチャンさん人気投票上位陣を下位に突き落とし、順位を変動させているのそんなことまでして上位に食い込んで嬉しいわけ一体誰が…私、暇じゃないんであ、俺はごめんなさい、ジャスタウェイトの開きは永遠に埋まらないのねなんでサルトリさんより上位なのかしら私よりたくさん出てたわよね、なのにあれ何それ、ペット あれでも順位負けてない一緒出番なくしてやろうかこの滅豚がー上等じゃねえギうちゃん今はこんなところで争っている場合ではないはずだ上位に食い込もうとしている不届き者がいるそうそうそれそれよし僕も混ぜて上位陣を全て打ち取って天下を制覇するんだ気を付くわ。今を置いて他にはない天下を統一した暁には自陣する所存だ どんだけ命かけてんだー！十位以内に入るくらいでいいわよ。ほとんどの上位陣やるつもりだよ姉上！この子誰？つくよ。何この銀時に胸を揉まれたらしい。マってお太ちゃんどこに行くんだ？そっちは二人に任せるわ。十<笑>五位のゴリラ潰してくる。ゴリラはダメー！この状況で絶対に犯人になり得ない人間はジーのあいつに頼るしかねえ！うわっ なんだこれ。なんかおかしく。ソラチやられたー。遅かった。すでに何者かに襲撃を受けた後、奥より下の人たちはもうみんな敵。逃げたぞ。カベル。あいつを引きずり下ろせば一つ順位が上がるよ。テメェラ。探せ。草の根分けても探し出すんだよ。てめえラ。金さん起きたぞ。 でっけえ声出すんじゃねえよお前こそ銀ちゃんに近づいて一位の座狙ってんじゃねえのかカグラちゃん負けてほしいなら三位取って嬉しいですって言え俺たちそういうとこで勝負してねえし上位取ろうと思えば取れますしねこっちは自然体で勝負してるわけだから本当にね四位とか意味わかんないですよね何もやってませんよこいつチャイナ服着てるだけでしょ本当にそうです その通りですキャラは完全にパクられてるよね、俺たち。先に登場したのは俺たちだし。どっちがパクったとか、あっちがパクったとか、俺をパクったりとか。なぜ貴様らには分からんかなぜこの城を解かんかこの世にはもう安息の地などどこにもありはしないぞ。これサファリパークですよね。サファリ自転車で行ってやられましたよね、これ。ところであんた、エリザベスさんはまさかエリザベスさんだけ置いて逃げてきたんじゃないでしょうね。 腹道もつ抱えてそうな人ばっかなんですけどこのいつ来るかわからん時をこの胸くそ悪い連中と顔つき合わせてずっと待ってろっていうのがみんなで守り通そうじゃないですか己の数字を己の役割をこれならなんだかいけそうですああでかしたぜバチいい芝居だってあいつら蹴落として俺たちが首位独占するんだよ何この中国がくれちょっと傷あえてもて ちゃんと洗って返すごめんなさい、つくさん僕のせいですこちらのお嬢さんも悪気があったわけやないんや。15位なんて半端な看板し負っててももうどないにもならへん。あとのことは頼むで。わしらの分までエレクトルンやでこ。これ、落ちてたんだけど、ひょっとしてこれもヌシらのものではないの。これ、落としたらなんか4つに割れたぞ。これみんなで分ければひょっとして全員9位になれるんじゃないかな。まさか一滴も血を流さず、無血解除をしてしまうなんて。 襲撃す仲間同士で争ってる場合じゃないですよ仲間同士で争うは長谷川さんちょいと目を離した隙にこれだは僕らじゃない長谷川さんは僕らより甲だったんですよただ気に食わない奴を貶としめることだったとしたらそんなそんなことを言い訳は300位になってしない俺を引きずり下ろすには1枚足りませんでしたね パンツと共に地獄へ落ちろー。こう僕ども、これでしまいじゃー。パンツを下げられ、貝に下がるというなら、最初からパンツなど履かなければいいのだ。だ貴様らにこの難攻不落の城を落とすことができ。元十七位のわしは、そのフルーティン込みの十三位に、そのさまづらおぶに負けた勇気。神楽ちゃん、もう大丈夫や、すでに。 ここはわしらの抵抗はやめなさい私たちに逆らってもろくなことにならないんだから一丸となってことに当たらねばとんでもないことになるとお前さんらのむその集まりがわしらに勝てるいうんか真のナンバーワンは誰か実力で勝負じゃダイヤモンドパフュームバーサスノグソエルどちらが上か誰が堅たぶつくクソ真面目キャラで行くのか俺たちとクソ真面目に話し合おう。 僕に。肌の歴史偉人キャラの。爆衣アンケー。かずさん。いつかも。エスエイ人キャラがオリジナルで踏ん張ってきたわちらに勝てるか。お前たちにわかるか。かず<ス>は一時休戦だ。一騎全だやはり簡単にはいかぬな。キューベイドの。レッツ、遠い。上司の不祥事、女ごともみけそうって腹。どうし。 お前もこっち上位を取り込み吸収しのし上がろうなんざ大した作戦を考えたもんだもたもたしてんじゃねえ近藤さんの気持ちを無駄にするつもりか途中を利用した完璧なコーディネートで順位を引き戻した負けるか本体一になりたいって言えよ言えれうから頭 どういうことだ俺は何もやらかしてねえぞ一体何が起きてる人より上に誰より上にと己の欲望をさらけ出しそんな罪深い人間たちを見て視聴者が神が天罰を下されたんだ原点に帰れなぜこんな騒ぎが起こったのか省へこのバカ騒ぎを終わらせるんだ君たちにもこの景色を見てもらおうと思ってずっと待ってたんだおかしいだろ 上どうやらカツも見ててくれたようだ